皆さんこんにちは相模ランプ丸です、えー、2本目踊らせていただきます、えー、とちょっと私たちの紹介を少しさせていただきますと私たちは、えー、相模原市の南区というところで開催されます相模原よさこいランプのオフィシャルチームを務めさせていただいております、えー、相模原市と、えー、相模原よさこいランプを PR しながら いろんなところで踊り歩いておりますが、えー、今年は残念ながらコロナの関係で小淵・相模原予算コイラン部は中心になっておりますが来年はきっと、えー、またコロナも収まり開催されることと信じております、えー、相模原で開催される際はぜひ働きの皆さんも相模原の方に遊びに来ていただきたいと思います、えー、本日2本目心を込めて踊らせていただきますよろしくお願いいたします C「相模ランブ舞2021世界に届けエール構えん くれた皆様に礼ありがとう